キシユータ、ジャニーズの伝統、覆す愛されキャラ。何わ高橋恭平からお上がりもらう。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへのキシユータが23日、日本テレビ系情報バラエティ番組、ヒルナンデス。にゲスト出演。ジャニーズの伝統を覆す。 後輩から服をもらっているという驚きの事実が明らかになり、先輩だけでなく後輩からも可愛がられる天性の愛されキャラが浮き彫りになった。番組では人気企画、ファッションセンス格付けバトルのジャニーズ対決を実施。騎士に加えて、ジャニーズ e ストの仲間順太、セクシーゾーンへの松島聡トシ、リル関西。 関西ジャニーズ JR の遠間流行が参戦し、4人でコーディネートのセンスを清いあった。対決の途中、ジャニーズでは先輩が後輩に服をあげる伝統があるという話題になると、騎士はみんな来ないんですよね。騎士んくださいみたいなの、と後輩から求められることがほぼないと告白。その一方で、もらいには行きます。とし、具体例として、 後輩で言うと、何は男子の高橋京平くん。この前、家にお邪魔して、いい服持ってんじゃん、つって、と、後輩から服をもらったことを明かした。これを聞いていた中間や松島は、後輩からもらってるの。新しい。ジャニーズではお下がりはあっても大上がりはない、と目を丸くして、驚愕。ジャニーズの監修としては、ありえないこと、のようだ。 さらに、騎士は、お下がりに関しては、めちゃめちゃ持ってます、と話し、先輩からも、服を大量にもらっていることを示唆した。普段は、あまり後輩との接点がないという騎士だが、高橋については雑誌などでも、ご飯に行った、と明かしており、長瀬角が、サウナで、騎士さんと高橋くんに、従前あった、と、ラジオ番組で語ったこともあるなど、 プライベートで一緒に行動することがある様子。また、高橋はインタビュー記事などで、岸くんのファッションに憧れてると公言し、岸にあげるだけでなく、スポーツ系や古着系のお下がりをもらっていると明かしていた。どうやら、岸と高橋は互いに服を交換するような間柄になっているようだ。また、 キングプリンスが出演した17日深夜放送の音楽番組バズリズム02日本テレビ系ではメンバーが互いの可愛いところをあげる企画で平野市洋が騎士についてお下がりを欲しがって可愛いと語った騎士は平野より一つ年上でなおかつジャニーズ入所が3年早い先輩だが平野によると後輩に物をねだってくるのだという 平野はジャニーズ JR 時代から、ジーパンかっこいいね、ちょうだいよ、とねだられていたといい、当時は、え、何この先輩と驚いたそうで下手すればケチな、先輩と見られかねないがそれを可愛いところとしてあげていることからも騎士への愛情が垣間見える。さらに、平野は騎士とお揃いの腕時計を持っているそうだが、なぜか同じものなのに騎士からおねだりされたという。 これについて、騎士は何でもくれるので、どこまでもらえるかのテスト。さすがに時計はダメだったんですけど、と話し、笑いを誘っていた。戦術の昼なんです。では中間が国民的、後輩と騎士を表紙多くの先輩たちから可愛がられていることを明かしていたが高橋や平やら後輩からも熱烈に愛されているようだ。 騎士は5月22日をもって平野や神宮寺雄太と共にグループを脱退し、秋に事務所を退所。平野と神宮寺は脱退と同時、すると発表している。一部では圧力や忖度などが危惧され、退所後の活動を不安視する見方もあるが、年上年下問わず愛される騎士のキャラクターがあれば、多くの人の助けによって活躍を続けられるかもしれない。